はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね久しぶりに足立区の僕の大好きなお店山形屋さんに訪れております、まあ、こちらのお店はね以前ちょっと撮影でお伺いさせていただいておりましてもともとねあの山形出身の店主さんがもう本場のね 山形ラーメンをこちらの東京の方に持ってきた最高にうまいお店でして本日いただくのは通常提供されている4品のメニューにプラスアルファでね限定メニューと合わせて計5杯いただいていこうと思います営業中ではありますのでちょっと声は抑えめにリアクションもねまあいつもよりは抑えめでいこうかなと思っておりますまだね本当に美味しいんでリアクションが抑えられるか心配ではございますがもうね注文の方は完了しておりますのでメニューが到着するまで少々お待ちたい い た, いただきますということで、えー、本日1杯目ですねこちらでございます1杯目はこちらの中華そばでございますで山形屋さんはいろいろねトッピングがチョイスできて油入りとか味もあっさりこってりとか選べるんですけれども今回は全メニューねお店のおすすめの調整でいただいておりますそれでは早速いただきます スープですよ、ねま、ず う, まうんあうまっやっぱり山形ラーメンらしいこのね煮干しが効いた甘みのある醤油系のスープ本当にこれうまい、うん、でこれね早速麺なんですけどこれがねもうすごく特徴的 レモンジュグレ麺でこれがねすごくスープに合うんですよいただきます<笑>ああうまいうまいっす<笑>これ、ね、スープ自体はほんのり煮干しの酸味が効いてるんですけど麺と一緒に合わせることでそのね酸味がまろやかになってよりね煮干しのもちろん身も脂も甘みが強調されてほい に美味しいっすそしたらちょっとねこれ油を溶かしましてこの油絡む感じたまんなうーん<笑>うまいでこのチャーシューですよで皆さんこのチャーシュー見えますめめちゃめちゃゃそうでしょこれ う, まっ<笑>うんでこういったねノスラー系も懐かしい系のラーメンにはやっぱりコショウなんですよまずねちょっと一回コショウを軽く振らせていただいて。 いうことはないよそしたらねちょっとお店おすすめ最後にこれ卓上の唐辛子を使ってみてくださいのでこれがねめっちゃ合うらしいですあーいや背脂にこれは絶対合うでしょうこれ絶対みんな試してものすごい相性いいですわうわうまっ うん、うん、今日さご飯食べるからいろいろ控えたいんだけどスープ飲んじゃうよねうんなこの魚介系のスープに背脂がものすごく合うので脂系がね苦手じゃない方はぜひねあの油入りで注文していただきたいと思いますほんとねうまい うん、そしたらまず1杯目ですねお疲れさまでしたありがとうございます あ, ありがとうございますいただきます2杯目いただきますのが背脂しょうがですねいやーこれもういわ地悪の丼が来た時からしょうがのねいい香りがもう立ち上っておりますうわちょっとこれ我慢できないですすいませんいただきますああうまいうわうまっ 炊いた生姜の風味じゃなくてフレッシュな生姜の香りがするんでやっぱすごく優しい感じで入ってきますね、はい、美味しいこれ<笑>正直見た目からしたらちょっとこうガッツリしてる感じに見えるんですけど、はい、味はもう優しくてし、ね、入りがこうスッと入ってきますねうわ美味しいこれ<笑>いわゆるこちらの背脂の生姜醤油っていうのはまあ新潟のねご当地ラーメンなんですけれども新潟の方で食べる生姜醤油は結構ねガツンとした味わいのものが多いんですけどこれは 優ほんで先ほどいただいたベースのねラーメンの優しさがしっかり残っててかつ風味もしっかりあってこれねものすごい好みうんーあうまっあまた生姜溶くといいわ香りが全然変わります ふぅまたねこの生姜醤油系はこの岩のりがポイントなんですよこの背あずらと煮干しの風味にしっかり合うのようん、うん、あ食べ続けてると 徐々にこう風味が変わってきますね感じる。最初はこう生姜って感じだったんですけど。徐々にこう煮干し感が出てきて。これいいですね。このアクセントが。<笑>うま<ー>い。<笑>うーん。うん。<笑>申し訳ない。あ の, の、ちょっと喋るの忘れてます。 うん、うん、ということでね2杯目完食いたしました今日ね五杯食べる予定でまだ2杯目なのにこの生姜の感触がポカポカ体がしちゃって汗がねちょっと止まんなくなってるんですがでも最高ですね冬にはこのままね345杯目と楽しみすぎますうわうまそうお願いしますということでねこちら煮干し油そばでございます でね、これね、ちょっと見てもらうと分かる通り結構ね、がっつりと煮干しが効いているそうでございますそれでは早速ね、いただきます油そばなんで、最初からね、底からタレを混ぜさせてくださいうわっ、すごくうわっ、めっちゃ煮干しふ<笑>、ね、もうこの底のタレ見てもらうと分かる通りめちゃめちゃ煮干しっすね麺はこんな感じでございます 煮、はい、<笑>めちゃめちゃ煮干しですね、またこの返しのしょっぱさじゃなくて、この煮干しぐらいの塩分感がまたいいですね、<笑>おいしい、<笑> う, <笑>うん。 のの油そば食べたの初めてかもしれない普通ねここまでの煮干しの濃さを出そうとすると液体じゃなくなるんですよほぼ固体みたいなでも山形屋さんのこの油そばはしっかりとねこのたれになってるしまたねこの油感香味油がすごくいいですうんうん結構若者にあこれ若い方好きでしょうねうわあでもおいしい ただこれもねちょっと煮干しが効いてるんでこれトウアラね合わせてみたいと思います、うん、ースープ割りがこのアブラシああスープ割りできるんですねそこ途中でラーメン風にしてもってかねまた面白い味なんです、ね。ってちょっとこれもう入れちゃっていいですか<笑>うわこれ美味しそう<笑>うわあ美味しそう<笑> ちょっと煮干し好きにはたうん<笑>ちょっとねスープ割なんでいけないとは分かっててもこの煮干しの濃厚なスープ全部飲みたいと思います。 まで会員させていただきましたいや3番目、すみませんでしたありがとうございます、いただきますはい、すいません、いただきます4杯目にいただきますのは辛味噌ラーメンでございましてプラスアルファでね、やっぱり辛味噌だとご飯ものがいただけたいということでこちらのチャーシュー丼もいただきましたもうね、もうすでにこの味噌のいい香りが漂ってますんで早速ね、いただきます うまい<笑>うまい辛味はね優しいんだけれどもガツンとしたねこの辛味噌でしてこの青のりかなこの風味がねすごくいいですね辛味噌っていうとこう乳化系というかファイタン系の味のイメージしますけどちゃんと元のそのちんの美味しいスープのうまみがのってるんでなかなかこう他では食べれない辛味噌ですよ ね, そうですね絶対にこの手もみ麺が合うと思いますんで行くしかないでしょう 味噌の香りも全然煮干しに負けてないというかこのお味噌のベースがやっぱすごいですねうわー味噌ラーダメンって奥深いねちょっとこのねチャーシューうども一口いかしてくださいう<笑><笑> そそろそろね、この辛味噌も溶いてみたいと思います<笑>うんまこの、ね、辛味噌もコチュジャン系の香りが効いてるのでのスープにあえた時に近いものでいうとちゃんじゃんみたいな香りがするんですよね魚介系とコチュジャンは相性めちゃめちゃいいので絶対うまいと思うんだよね ま、たね、そのチャーシュー丼自体がごま油の風味効いてるんでこのジャムの香りがスープに加わるとものすごく相性いいですよいっちゃおうこれ豪快にうん、うん ありがとうございますちょっとトッピングがいつもと違うありがとういいま す, いただきますということで、本日最後のラーメンでございますね。こちらが先日、限定で販売しておりました、ウニラーメンでございます。山形屋さんはね、結構ちょくちょくと限定メニューも販売しておりまして、そういったね、スケジュールにつきましては、ツイッターやインスタグラムの方で情報が出ておりますので、気になる方はね、ぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、僕もね、ちょっと限定を食べるのは初めてなので、早速ね、いただきます。 すごいウ ニ, です、ね、ウニを相当溶かしううわうまいい<笑>いわゆるウニの嫌なそのえぐみとかそういったものは全くないですね、はい、うわおいしい<笑>聞いた後にこに残る口は煮干しなんですよ ね, すよねちょっと早速ね麺いきたいんですけど麺がね今までと違いますこれ中細っていうのかなこれのストレートめの麺ですね うんスープだけで吸った時よりも麺と一緒にするとう倍ぐらいね磯の風味が口の中に飛び込んできますうわー美味しい<笑>うわーめちゃめちゃ海ですわ Goodbye.、Wow. とということで本日はね山形屋さんでレギュラーメニューや限定メニューの合計5杯頂 い, いてきたんですけれども前回の撮影から多分2年以上経ってますが本当にこの2年っていう期間が空いてしまったことにものすごく後悔するぐらいもう本当にねどのラーメンも完成度が高すぎていや今日のね 撮影は幸せすぎましたまあね、最寄り駅から来ると、まあ徒歩15分ちょっとぐらいかかったりして、気にくいってお客様もいらっしゃるかもしれませんが、まあ近隣にはね、パーキングなんかもありまして、まあ1台だけなんですけれども、店舗横にも駐車場がございます。まあぜひね、山形屋さんに気になった方は、この美味しいね、ラーメン食べてみてください。これ絶対ね、食べないと後悔すると思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。